「どうしたいこれで最後だけど」「一粒つぶぬをねだりねだって」「そんじゃ古びてたビル街に僕ら愛をたむけましょう」「ストーリーはいつも花を の「ロザレムが足りないだけどずっと満たされないから旅はなられのような見たくない」 「し仕たのないように思ってくる」「自分だけ見ようとしているあなただけは僕にふさわしいかな」「正しいかな」 きっと身勝手な人らの声だけ神隠しになれよ」と願ってひどいな「身勝手なのはどちら?」